サブちゃん撮ろう、ああいいよ、ああいいよって言ったじゃん。いいいいね、<笑><笑>最近もう一気に増えるリップとしてさ、<笑>受験なんでみたいな。一言くださいとか。受験にきついよね。そうね。あとはまあ、だから受験なんで、ツイッター一旦ちょっとログアウトしますとか。うん、それはすごい見た。昔か ら, ら。めちゃめちゃ多いじゃん。まあテスト期間の人もいると思うし、うん、その受験でとか、うん、まあ。 僕ら大学生なんでやっぱなんかそういう人たちになんかそのまあ、まあ、おこがましいけどまあ、まあ、ちょっとだけ人生の先輩だからね<笑><笑><笑>まあねその一緒に頑張ろうっていう意味を込めてやっぱリブトランと返してるけどその全員には返せなかったりするから、うん、まあ、この動画をね撮ってまあ、なんかちょっと励みになっていない。そういう動画をねちょっと撮ろうかなと思ってなんて返してたの で無理だったときはもうしょうがないって思えるぐらいやるっ て, うるってうそうそうそうそうだから本当にこんなに頑張って無理だったら、うん、じゃあ僕は無理だったっていうかここの道じゃなかったって思うと そ, そ, そ, そ, それ多分ね結構親とかも言ってくれんじゃないかな、うん、塾の先生とかも十時間毎日勉強してテスト迎えて、うん、そこまで抜かりなくやってて落ちたらまあそれもしょうがないうそうそうそ う, そうしょうがないしそれは多分その人は違うところに才能がちゃんとあるから大丈夫なはず、うん、っていうかまあね 別んとこでもそれはそれで大丈夫、うん、そ れ, が で, きれ、ね、ができる人になれたわけだよね10時間勉強毎日勉強するってことできる人になれたわけだああとは頑張りすぎない死なないようにうんそのいやそうだねその分体に気をつけなきゃいけないかもしれないし、まあ、精神的健康ってすごい大切だよね間違いない精神的な面で健康な人の方が多分記憶力も多分よくなるしまあ、ね、モチベーションも高いよねあとはだからそそそうそうのそ 楽し1個やるっていうのはまあ難しいけど、うん、ずっと嫌だって思ってやるんじゃなくて間違えない、ね、俺がなんか歴史嫌いなんだけど俺トミーは好きだけど歴史上俺好き、ね、歴史嫌いだけど漫画とかは好きだったから、うん、自分でキャラクター描いたりしてたの楽しくね刀持たせたらあこいつ武士なんだってわかるよう な, なんかイメージを覚えるる、ね、かりやすくねそうそうそうそうそういや俺をね、うん、みんな見てほしい まあ、トミーが言えることってあるよねきっと、うん、高校3年生の時の俺の学力の低さすごいまあね俺その時知らないんだけどね超バカだったもんね俺その浪人トミーはしてるんだけどその時にそうそうなんかなんつうの 唯一の楽しみになってくるのはそういう、うん、なんか軽く息抜きでこれ見ようとかっていうのにはもってこいだよねってずっと言ってた俺は本当に浪人してるっていうのがあるから、うん、もう本当に受験とかに対する思い入れはめちゃめちゃ強いからホントに高3の時の俺の学力で言ったら「Q、うん」あの9ってあるんじゃん大文字の大文字の「九、うん、の, のイメージしかなくて小文字の9「九 あ, あのままちっちゃくかいってたのね<笑> P の, P のイメージでいったな P のイメージで P はそのままなんか、うん、ズドッってなんか地面に埋もれてる小さくなってるのにま9、あ、は違うのっていうぐらい<笑>バカだって筆箱持ってなかったから筆箱持っててノートか全然書いたことなかったし筆箱持って学校行かなかったし、うん、めっちゃ勉強したぞ俺いやそ れ, はもうそれは俺も知ってる瞬間的にはね風速的にね風速最大風速が多分めちゃめちゃ勉強したよ俺、うん で、うん、1年間も う, もう必死にさみんなが6年間勉強してきたことを1年間で積み込むっていう作業をして、うん、今があるからビリギャルでしょだからそ<笑>うやなホンにビリギャルかもしれないから<笑>ビリギャルなんだトミーは実<笑> で, でもホントにでも勉強はある一線を超えると楽しいなっていう瞬間が来るし、うん、そこに行くなんかモチベーションになるものも絶対あるから、うん、それが 僕らの動画でありたいっていうのはある、うん、そういう人たちが、なんか夜中に5分間、うん、まあ、サブチャンでも10分間の休憩とか休憩というか、一日頑張ってじゃあ、水溜りボンド見るかで、会ってほしいなって思う、うん。本当にそれはもう始めた当初からまあ俺は勝手にそれをやっぱコンセプトにしてた、うん、言ってたね、なんかだから視聴者数高いのちょっと嬉しいしねそうそうそ う, そうだからそういう動画は出したかったの、の俺は確かに。みんな本当に頑張ってほしいし、別に 受験じゃなくてもいろいろあるじゃんテスト勉強もあるしまあ社会人になってもいろんなテストがある人もいると思う、うん、だから一緒に頑張る何かをしたいなと思ってまあだから偉そうには言えないけどねめっちゃ単位落としてんだから<笑><笑><笑><笑>同じことやってんじゃんみたいなめっちゃ単位落としてぞいや、まあ頑張ればね、うん、まあ言うてない人でもなんとかなったからねなんとかなりますよ間違いないう、ね、僕、うん、小4から小5まで海外にいたんですけど、うんうん もうあんまいないんだよね<笑><笑><笑>あんまいないそうだな、うん、友達できないと思うんですよ、うん、言葉通じないからなるほどそういう時僕何してたかっつったら、うん、あのキックボードこう言ったんですよね、うん、それおすすめいやおすすめしないでそんなこと友達作ったの家の後ろにゴルフ場あるからそこでタイムアタックする<笑>ないから皆さん昨日の自分より早く<笑><笑>そう海外にいる意味がないそしたら ゴルフ場でキックボードやるやるついやいやせ め, めてゴルフをやれ<笑>その場合はえゴルフボール拾ったけどねえー、ー盗み盗みじゃん時代ら落ちてるからいい盗みじゃん盗みって言い方お か, かしいよ<笑>なんでだよアメリカ盗みっていう概念ないし<笑>ねえんだ、うん、アメリカは海外に留学してる人は、まあ、すごく水溜りボンのを見てくれてる率が高い あー そ, っそっかそっかそれをかんそか感じない感じる感じるだからその人たちにもみたいなのがだからチャレンジしてる中で、うん、夜きつかった僕らの動画を見るような存在で僕らは い, たいていうそうな、ねうん、翻訳してくれてもいいしないやその自分の特にさ<笑>進むな<の>よ<笑>自分側に引けいやいやいやお互いのメリット<笑>メリット<笑>なんかあったらコメントくれたらそうに対して答えるそうそう、まあ、またねそういう動画をまた出していくので、ねうん、まあ 皆さん、じゃあ僕らも頑張るので皆さん頑張りましょうはい、はい、そんな感じでセカンドチャンネルでしたセカンドチャンネルって言ってるよねなんかサブチャンなサブチャンねあ、でもサブチャンって言ってたわさっきから。